はいのみさんこんにちは KT ゲームチャンネルへようこそ今日はですねゲーム「ラストオブアース2」というもののね説明解説をしていきたいと思います 前回料理やって今回ゲームかよってまあねそうなんですよこのチャンネルね本当にジャンルなしなんでちょっとねそこを我慢して見ていただきたいと思うんですけどもただねこれゲームの話じゃなくて実際の世界とかあとはもう映画もそうだけどすごくね関連してくる部分が多いのでぜひねこれちょっと興味持っていただければと思って今日は作りましたでも本当はねもっとね早く作りたかったんですけどもうここのゲーム終わって1ヶ月ぐらい経ってるんですよ でもね、なんで1ヶ月間作らなかったかというともうね、すごくね、入りすぎちゃってもう終わってからこうドーンってなっちゃって全然作る気になれないというかものすごい興奮してたんで逆になんかもうちょっと間開けた方がいいなって落ち着け俺みたいななって、まあ、満を持してこの動画を作ってるんですけどもまあ、この動画をね、ちょっと3つの項目に分けて説明していきたいと思いますで、1つ目こちらがこのゲームのストーリーですねストーリーについて説明していきます で、2番目がこのゲームの魅力ですね。説明していきます。で、3番目がえこのゲームをプレイした方がいい人とプレイしない方がいい人ということで、え簡潔にまとめてねいきたいと思います、はい。で、このゲームのストーリーについてなんですけども、もうね、ストーリーっていうかね、もう見てもらえば、まあ、なんとなくわかるかなって思うんですけども、まあ、ゾンビ系ですよね。で、あの一見ね、これちょっとホラー、アクションみたいな感じに思われがちなんですけど、これ、ツいに関して言うと、実はかなりヒューマンストーリー。 がヒューママンドラマが入り混じってきてきます、ねうん、で、まあ、プラスサバイバル要素とかもあるんですけども、まあ、今回に関して言うとねかなり、あのー、かなり感情を揺さぶられる作品になってますでストーリーなんですけどもゾンビが世界にもこう蔓延してしまってその中で一、まあ、人の男性が生き抜いていくストーリーなんですけどもその旅の途中である女の子に出会うんですね でその女の子と一緒に旅をすることになって女の子というのがあのゾンビに噛まれても感染しないということが分かったんですよそれでその女の子を連れて、まあ、大きな病院があるので、まあ、医, 医者が生きてればねで生きてるっていうを聞いていってそこであの血清を作る要は抗体をその子から抜き取って、まあ、そういう感染した人に刺す注射させると、まあ、ゾンビが広まらなくなって世界が救えるんじゃないか っていう希望を持っていくんだけどもやっぱりねこう一抹の不安があるんですよ本当にその人は大丈夫かとねあるんですけどもその希望をねもう胸にこういくんですよただ最終的に、うん、その少女を病院に連れていくとその少女は殺されてしまうでその殺されてしまうけども世界中の人が助かるかもしれないもしくは世界中の人たちは助からないけどその少女は助かるかみたいな2 <音楽>択究極の2択をこう迫られるわけですよね でまあ、それで1位は終わるんですけど2っていうのが少女大人になってで主人公のジョエルはおじさんになるんですけどもその人間たちがそういった怪物と戦いながら独自の文化を築いていくんですよね街を作ったりとか施設を作ったりとかもうそれがすごく顕著に表れてましてでそこから世界をもう一度再生させようとするんですよただその中で人間同士がぶつかり合ったり 宗教があったりとかもうすごい思想がぶつかり合って人はどんどん死んでいったりとかすごくねなんかねなんか心打たれるとか胸打たれるというか、まあ、世界ってこうなっていくんだなっていうのがすごく見えやすいんですよねでその中でまあネタバレはしないように言うと少女がある恨みを持ってある人間のところに殺しに行くみたいなストーリーなんですけども1の時はとにかくこうゾンビと戦ってるようなずっとイメージだったけどこのゲームは。 実ははそううじゃなないいいい、んんだなっててところに気づかされていくでですよね、はい、で続いてがこのゲームの魅力ですねさっきもちょっと言ったんですけどこのゲームってそのゾンビを倒していくだから変に言ったらなんでしょうねバイオハザードってめちゃめちゃ強いボスがいてそいつを倒して終わりに向かっていくじゃないですかじゃなくてもう変な話もう途中からゾンビなんかもういいやってなっちゃうんですよ何ていうかもう最初はねもちろん怖いしそういう演出もしてるから あのね、ゾンビも 1, 1種類じゃないですよ2種類3種類いて4種類ぐらいいのかな、まあ、いろんな特性があってめちゃめちゃ耳がいいやつとか耳はいいけど目が見えないとかでもそいつに襲われたらもうあのナイフとかじゃ戦えないとかいろんなのがいるんですけどなんか途中からねもうそんなことよりもその先の展開が知りたい。 このケツマサどうに向かっているのどうなっちゃうのっていうところがどんどんどんどん知りたくなって途中からはい邪魔はい邪魔邪魔っていう感じでねあのなっていくんですけど、まあ、とにかくそんな感じでも引き込まれていくゲームになってますそれでこれはちょっとねどうなのって今までないことがすごく多いゲームなんですね例えばあのトランスジェンダーとかそのジェンダージェンダーに関してジェンダーレス がすごくあの目立つ作品のもうレズだったりとか、あと途中出てくるまあアジアンとかそういう宗教とかそういうのもなんかまステレオタイプな部分も多少はあるけど、でもあの今まではなかっただから白人男性白人女性がキスするみたいなお互い好きになってキスするみたいな恋愛じゃないんですよね。だからもちろんゲイもいればレズもいてそういう宗教同士もう全然考え方も。 全部違うう人間ががっていうののすごくねもう僕のなんかでそれも多分もう世界が新しくなってるからすごく寛容になってるっていう部分も見れるしそれがもう平気であもうなんかあ り, あ, ありえるというかそれに対して全然驚くこともないだからまあ も, もともとアメリカって結構そういう文化も、あのー、今受け入れられてるので日本よりもねだからさらにいいのかもしれないですけどすごくそれは。 顕著に見えたかな？っていう部分でした。これゾンビとかいるじゃないですか？で、このゾンビもすごく今まではね。なんかこの遮蔽物とかあったら来れちゃダメじゃないですか？この古いゲームセンターで戦ってるんですけど。ここの壁とかを平気でぶっ壊してくるみたいな。 それっって今まででのななんんかかたすよ隠れてれば見えないだろうとかあのこれがあれば来れないだろうと思ったのが見事にもひっくり返されたやっぱり、ね、グラフィックもすごいし細かいとにかく細かいもうその前作から細かい部分もあったんですけど、まあ、とにかく細かいですねでこの感情移入がとにかくめちゃめちゃしますこのゲーム っていうのも、まあ、主人公だったり出てくるこのキャラクターの回想シーンというのがすごく多いのでそれによってかなり感情が入りますああちっちゃい頃こんなんだった人が今大人になってこうなったんだとでこの人をどう操作していくのかとか特徴があったりとか性格だったりこの人が守らなきゃいけない人だったりとかで逆に倒せなきゃいけない人とかでそれもねすごく、まあ、胸打たれたりとかもするんですよ まあ、そんな感じでですね、まあ、ストーリーとそう、まあ、その演出だったりとかグラフィックが、まあ、とにかく引き込まれる作品です僕もこれ仕事もあるのにもう全然寝れなかったりとか気になってねそんなこともあるぐらいとにかく引き込まれる作品になってますで操作性も、まあ、そんなに難しくないかなとマクション や, やり慣れてる人はね特に難しくないかなとは思うんですけど、まあ、ちょっとこれは個人的な話なんですけど僕はあの当時い生後1ヶ月の 子供をねねこうこうに抱えながらゲームしてたんですよ、ね、クリッカーっていうめちゃめちゃ強いのがいて速いし強いし気持ち悪くて耳がめちゃめちゃやつそいつのなんかクリックってカチカチカチってカリカリカリみたいな音がその子供が起きた時のなんか音にすごく似ててなんかリアルで聞こえてきてめちゃめちゃ怖いと思ったら子供が泣いてたみたいなそんなこともあって、まあ、とにかくもうすごい集中してできたゲームですね。うん 3つ目がこのゲームをした方がいい人としない方がいい人っていうことなんですけども、まあ、もちろんそのこれ Z 指定なんで18歳以下はプレイダメですねダメ、まあ、18歳になってからゲームしましょうということが1個あとはスプラッタとかゾンビホラーこう苦手な人はやんない方がいいですあのめちゃめちゃ多いですよ特にこのゲームって人が人を殺すのもあるし、まあ、ゾンビもそうだけどあの平気でね 殺し合うんですよでも結構グローくこういうふうに表現されてるので苦手な人はま あ, 気をつけあの見ない方がいいかなやない方がいいかなっていうでやった方がいい人、まあ、やった方がいい人はもちろんワンをプレイした人もちろんそうなんですけど、まあ、世界が今もうコロナでかなり深刻なダメージを受けてていつか、まあ、ゾンビとやらないまでも本当にもっと人がたくさん死んで自分しか生き残らなかったりとかした時にどうやって。 どううなっちゃうの結構絶望じゃないですかその水道が止まったりとかそのインフラで電気がないとかそういう時どうしたらいいんだろうってあ、うん、後の世界の話だから、うんまあ、人間ってこ生きていけるんだなとか絆ってすごく大事なんだけど生き残るために知っといた方がいい知識もかなりあると思うのでやってみて感じてほしいなと思いますであとはやっぱりねこう今までで の, のゲームに飽きてきててちゃっった人すすねこれは絶対やって欲しいですもう何もかもがひっくり返されてるんですよで普通のストーリーリとかってこう なんでしょうねどっかにこう向かっていくし終わりがあるじゃないですかでもこのゲームって終わりが見えないというか最後最後も終わりを見えないんですよなんかこう善と悪があって普通どっちかの目線でこうストーリー進んでいくじゃないですかじゃないんですねどっちの目線でも進んでいくんですよだから今まで例えばアンパンマンとバイキンマンがいてアンパンマンを殺したいと思ったことないじゃないですかバイキンマンのことはあっても。 殺すっていうか倒すっていうかねでもこのゲームはなんか逆転するんですよ途中ででこれすごくあのちゃんとねあのゲームのショーも撮ってる作品なんですけど国評が多かったんですよ1をやってたファンが2をやってめちゃめちゃこう炎上したんですよすごい裏切りがあるんですね最初の方からで、まあ、途中最後までやってもなんかすごく気分悪かったみたいなだからそれも分かるんですよわもう気持ちはすごい分かる途中までも なんだこれって思いながらやってたしで2回目できない理由も何でしょうね違う目線からできないんですよもうなんかね重すぎてっ て, ってさっき言ったんですけどもその目線で今更できないみたいなこのゲームのすごいのはその感情移入が回想シーンもあるし自分がさそのまあもちろんゾミに噛まれたら死んじゃうゲームなんでもう死なないように死なないようにって頑張るじゃないですかその上その人生ドラマもちゃんとこう見てってねなんかこうぶつかり合ったりとか かったりとかそういうところも あ, あ, ありながらそのゾンと戦かなきゃいけないしだから忘れてた頃にねこう来たりするんですよねだからうわーってなったりとかもするしやっぱりその映画にはないですよねコントローラーがガガカガカって震えたりとかその心臓と一緒にこうねなんか連動するみたいな部分もあったりとか、まあ、とにかくそういうんでしょうねアクションだけど静かに静かにでその簡単に言うとその本当にどっちも悪なんですよだって人を殺してるわけだし だけど人を殺してるのが悪っていうのは新しいそういう世界では例えば味方を守るとか家族を守るとか自分が殺されないように相手を殺すとか殺されな き, ゃ殺さなきゃ殺されるっていう世界だからだからそれが僕たちからしたら悪だけどその世界の人たちからしたらそういう概念ではないというか殺すことイコール絶対悪ではないっていうところがなんかねもうほんといろんな意味でも覆される。 作品なんですねだからそういう意味でも本当にね僕あの実はほらゲーム実況とかもすごしたかったけど集中したかったんですよでもうその物語に集中したいがあまりに自分の言葉自分の思想が邪魔なんですよこれこうなんじゃないあんなじゃないってこう面白半分でなんか茶化してやるようなゲームじゃないなっていうことがもう途中で分かったんであもう絶対やらないって決めてもう今回解説でだけみたいなそうだからもう本当にこれは 機会があればってい う, もう興味ちょっとでも持ってくれたら今メル カ, カリとかでもすごい安く売ってるんでぜひやっていただきたいんですよねというわけでちょっとここまでねあのー、バーっとこう説明してきましたけどもそんな魅力が詰まってますなんかねかなんか考え方がほんとにひっくり返されるみたいなそれをもう味わってみたい方はぜひねやっていただければと思いますはいでちょっとこれもう本当に最後のおまけになっちゃうんですけどこのゲームアメリカで発売されてるゲームなんで 英語バージョンがあるんで、すねで英語の声で英語の字幕も設定できるんですけど、僕、もうこれ2回目、こっちだは遠いいかなと思って、やったんですよ、勉強というかね、や, やろうかなと思ったんですけど、まあ、声優がね、ょあまりにもね、ちょっとくそすぎるっていうかね、はい、申し訳ないんですけど、もできなかった、もう10分やって限界が来て、あもうやめようと思ってやめましたね。だそれぐらいい日本人 の, この声優さんんっっててすごいんだなって 思いましたで特に、まあ、アニメじゃないですか言ったら実写じゃないから実写はやっぱりその本人の言葉本人の音音であの字幕で 見, 見たりとかしたいんですけどまあこれは言ったらアニメーションなんでまあ、いくら入り込んでるとはいえねなんかねちょっと合わないですよなんかマイクの性能なのかなとか思ったけどやっぱそういう部分でも日本人の声優さんって素晴らしいなって改めて感じた作品でもありますというわけでも本当にねあの100点満点なんでぜひ。 やっていいただければと思いますちょっと長くなっちゃいましたけどあの僕ねこれあのネタバレ含んだやつをノートっていうやつに載せてるんでそれ概要欄に貼っておくので是非見ていただければと思いますので、えー、そちらの方もお願いいたします。それではまたお会いしましょう。アディオス